動画のご視聴ありがとうございます。旅する着物男子のバオシンです。この旅動画にぜひコメント、高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。さて、前回の足利散歩第2話、足利学校編の前半パートでは、孔子廟をはじめとする歴史的価値ある建物をじっくりと見て回りました。続く今回の後半パートでは、足利学校の1000年を超えると言われる長い歴史にさらに迫っていく内容になっていますので、どうぞ最後までご覧ください。それでは、今回の旅を 始めましょうではこの綾葺き屋根の建物の中入ってみたいと思います。 これはユーザーの器というんだそうです。講師が弟子や遊説先で教えを解いて回るときに満身をしてはいけないよということで作った器がこちらなんうです。では、僕も常に怒り高ぶらずに皆さんに楽しんでいただけるように旅動画の配信を続けたいと思いますのでチャレンジをしてみたいと思います。えっ、ー、と、ここに希釈あるんですけど、これで水をすくってこの器に入れるんだそうです。じゃあ、やってみます。 この水を器に注いでみます。こぼれたら氷ぼり高ぶりがあるということみたいです。ちょっとドキドキです。いきます。全部注いちゃ い, い。全部注いちゃ い, い。見事にやらかしました。はあ、恥ずかしい。 これが足利学校の全体模型ですね。足利大学大学院工学研究科の学生たちによる造形物ということでこんな感じになってるんですね。広い広間に入ってみると足利学校漢字試験というのをやっているのでやってみてください。これが冬の問題だそうでと計測物がない場合のために鉛筆が用意してありみたいです。 もののモデルさんの撮影をやってましてあまり映さないように気を付けながら進みたいと思います。 こんな展示物もありますよ足利学校所蔵書籍に見る元号明治大正昭和平成そして令和そして日本遺産の文プール日本遺産の認定制度を始まった歴史というのは意外に浅いんですねほんと最近足利学校を含む近世日本の教育遺産群が第1五2かに17県が認定したことですね これが日本遺産の認定ストーリー所在地遺産ということです。<笑>具体的な場所に関しては割愛します。よかったら歯科学校に多少は望んで見に来てください。 近世日本の教育遺産群を構成する学校塾ということで地下 学, 学校と茨城県水戸市の保道館それから富山県備前市の静谷学校大分県日田市の團義園ここが中庭北庭園 こちらのお部屋で爆笑つまり古書の虫干しの作業をなさっています。こんな感じで実際に作業が行われています。 石川学校なんですけれども、いつ建てられたのかについては全く分からないそうで、足利市によるものですとか、あとは先ほど講師寮にまつわれていた小野の高村創建説など、いろいろ諸説ありますが、定かではないというのが実際のようですね。 僕とゆかのあるヨーロッパの国、ベルギー。このベルギーの国王と王妃の両陛下、平成8年、この足利学校に足運ばれてたようです。本当に貴重な帽書が展示されてます。ちなみに、ブラッシュは炊かないでくださいということなんで。 それが歴代の校長先生の出身地、地図と。それから名前がここにあります。ここにはウイスフロイスの日本史に記載があるということです。六百年の前からヨーロッパにも足利学校の存在が伝わったということが展示されています。 <音楽>ちなみにここには発掘調査の様子が展示されてます。 時期が展示されてます。<タッ><タッ> 以上で、かやぶき屋根の建物の中での展示物の視察でした。意外とドキドキでしたけど、楽しいですよ。ぜひやってみてください。最後に、こちらの、をちょっとこちらをご覧ください。モミジが色づき始めてます。変わり始めている時期の、このモミジの葉っぱっていうのも、なかなか風情があるんじゃないかなと思います。 図書館の内部には入れないのですがこちらの南蛮ハゼという大きな木カメラに収まりきらないぐらい大きな木ですそして南蛮ハゼの隣にはこのように竹林と土蔵があります中には立ち入れないようですけど にももみじの木がありましたここにあるのはなんかお墓っぽいですか足利学校の大館のお墓みたいですこちらにもお墓がありますね というわけで足利学校でした今回の旅動画楽しんでいただけたでしょうか是非コメント高評価そしてチャンネル登録をお願いします次回は足利散歩の最終回室町幕府を作った足利氏がかつて館として使い現在は寺院となっている安納寺を散策しますどうぞお楽しみに最後までご視聴ありがとうございました